急速充電が始まりました。どうなるのでしょうか。というわけで借りてみました。ヒュンダイのアイオニック5。EV の高級クロスオーバーです。室内に座るというか、対面してみてまず思う。むちゃくちゃいいじゃん、かっこいい顔つきと、パックマンみたいでエレクトロチックなリア EV ならではの遊び心と先進性に溢れてる。この内装も芸術的ですね。 フランス車や LC500 みたいな独自の世界を作っている銀ピカで SF チックなボタン類リサイクルで作られたサステナブルさを感じる内装素材優しい居住空間ですね宇宙船のような雰囲気でこれは素晴らしいぞハイテクすぎて初見では操作系統が意味わからんのは今に始まったことじゃないさ高級車ってルームランプも上品だよなただ LED で明るく照らすんじゃなくてライティングによる演出って感じだ使い勝手との両立も 比較的まともで便利です。ステアリングコラムにあるシフター、ベンツみたいにウインカーと間違える位置に置いてないし、つまんで回すから、誤操作もない。車体は物理的にでかいし、カメラシステムは、なんか距離感がずれてる気がするけど、s u v ゆえ周囲の視認性はいい感じですね。横幅 1890mm、車重は約2トン。R35 と同等とかいうアホサイズなのですが、運転していて、左右にでかいなと感じたことはほぼなかったですね。私が運転そのものになれたからなのか、 この車の視認性がいいからなのかは他の大型車に乗ってみないとわかりません。あれ窮屈じゃね前後長 4635mm の最小旋回半径は 5.9m。小回りはちょっと悪いかもしれんな。今も車線から盛大にはみ出しながら下っております。初見の大型車で、借り物で、深夜で。 そんなリスク取れねえわ、この阪神梅田の駐車場のところ、車線幅そのものが狭すぎるんですよね。えっと、どこに行けばいいんだ最低地上高が高いから、立体駐車場の急な段差のところも、することを気にせず出れるのはいいな。ただやっぱり、この車角ともなると物理的にでかい。車種とか関係なく、道に収まらねえだろ。高も狭くなると値が出ますが、でも運転は、新型クラウン並みにしやすいですね。 これが SUV のメリットなのかそして、ステアリングがあったかいし、異常にエアコンがよく効く。 暑いくらいだ EV は大電圧でエアコンシステムを動かせるらしいからガソリン車より有利らしいな暖房の利用は航続距離を削ることを意識してか意図的にステアリングヒーターとシートヒーターを強めに作ってる印象ウインカーは右で電子式とかではないタイプですね確か日本市場に売り込むためにわざわざ右に持って行ったんだっけスープラの動画でウインカーパニックを起こしたりベンツで走行中にニュートラルに入れたりした私なので こういうの本当にありがたいです。カーナビの案内も、とってもとっても丁寧ですね。第二車線に入ってくださいとか、次は右折ですとか、気が利きます。これは日本車より日本で便利に乗れそうだ。国の話は後回しね。あれどこに進めばいいんだこれ、どのレーンが正しいんだ。これ実は違反してないよな。日本でヒュンダイに乗るっていうのが嫌で、年越しベンツに合わせて、深夜に乗るスケジュールを組んだんだけど、乗ってみても、慣れるまではやっぱ落ち着かない。日本でヒュンダイ乗ってる。 韓国人だ、非国民だ、そう思われそうで怖い。隣に車来ないでほしい。カーナビの使い勝手は、まあましかな。 ちょっとだけレスポンス悪いと思いますが、新設設計でプラマイゼロになるレベル、どういう処理なのか知らないけど、停止中に勝手に全体図に切り替えて、どこまで来たか教えてくれるんですよね。現在地に戻るところは、ちゃんと物理ボタンになってるのが高評か。エアコンの操作系は、よくわからんけど、液晶の癖に使いやすいですね。指の誤射が多発する車種もある中で、 パネルの距離が近いからなのかな、特に不満がないです。カーナビはトヨタディーラーにセットしたけど、高速道路を使うルートなのか、下道で行くのか、ここら辺の選択が分かりづらすぎた。普通左にバーってパネル出てくるよな、高速とか下道とか距離優先とか、そういうのがないのはマイナスな。さて横幅1890ともなれば、この車線幅なら、物理的に収まらないこともあり得る。でもなんでだろうね、窮屈だとも感じなかった。 普通にスッと運転できたよ。というかこれ、車線逸脱防止の、ステアリングアシストがオンになってますね。どう切るんだこれ、邪魔だぞ。早速右カーブだからステアフィールを確かめようと思ったら、勝手にハンドルを切ってくるせいでストレスでしかない。最近の車全般に言えることだけど、自動運転機能邪魔すぎ。あとステアの右半分に操作系を集約してるみたいだけど、使い方がわからん。 結局帰りの高速で、メーターの中の長押しで設定っていうのを見て、なんとか操作パネルを見つけました。なんだこれ、ハイテクすぎてわけわかんねえ。車線逸脱はこれかカットしとかないと、そうだ特性も確かめられんぞ。これさ、信じられないくらいの多機能ハイテクマシンってことだよな。 普通にベンツ BM と同等やんインフォテインメントシステム関連については、血の果てに飛ばされた拡大縮小ボタン以外、高級車として素直に褒めてあげたい完成度です。これ、使い方も、どんな機能があるのかもわからないから。 操作にストレスを感じてるだけなんだと思います EV というのはモーターだけで動く分運転体験においてインフォテインメントシステムが占める割合は高くなると思う500から600万円の新車価格でこれを実現しているのはいいと思うぞ安いってわけじゃないけど高級車それも EV としてみれば普通にコスパいいと思いますなんだ交差点内車線シフトに自動運転システムが反応して勝手に修正打を入れてきたぞこれ普通に設定で切れるので切り方を知らない だけなのでもう存在は愚痴りません本当に安全な車ですねこの車だけのものじゃないけど事故を未然に防ぐ機能は世界で通用するレベルバッテリーが走行板になって側面に衝突された際の安全性も EV は高いそうじゃないか大抵の人って運転が下手なだけじゃなくて安全意識も低くてまともに乗ってないのでこれだけアシストしてくれれば安心ですね交通事故の半分が前方不注意による追突なんでしょ ばっかじゃねえの、そんな時代じゃねえっての。テスラや中国 EV をはじめとした、事故を未然に防ぐアシスト機能。この進化は絶賛したいものだ。渋滞中でもペダル操作がいらなかったり、踏み替えなしで止まれたりするし、楽にも安全にもなるので、動作監視は徹底しつつ、使いこなしたいですな。それにしても珍しい道だな。一方通行の、何車線あるんだこれ。しかも信号周期がちゃんと設定されてるからか。 ほとんど信号待ちもないですね。大阪都心部、本当に美しい街です。神戸と並んで、東京よりも綺麗。まあこの後出てくるけど、他人の運転を見てると、ああここ大阪だよなって思うけどね。さて、走行中ですが、UI をポチポチいじって、使える機能がないか試しましょう。まずパドルですが、EV のパドルでは、回正ブレーキの強度を変えられます。 4段階あって、さらに引くとワンペダルドライブへ。ワンペダルドライブ、踏み替えなしで完全停止まで行けるのは楽だと思うんだが、緊急。おおお、なんだこれ全然止まれねえぞ。は化石採用型トラックかよ明めい。なんだこれ、踏んでも全然減速していかないんだけど、油圧ブレーキついてんの回生だけで止めようとしてないブレーキパッド交換は必須だな。制動力が足りなさすぎる。 500キロくらいは、このブレーキの推奨車重をオーバーしてる。この車の制動距離、市販車最悪なんじゃないですかねマジで踏んでも車速が落ちねえ。回線ブレーキがあるから、EV のブレーキというのはあまり使われないものだ。それを意識してか、放熱性よりも、空力を優先した、開口部が少ないホイールを身につけた車種は多い。だがそういうことじゃなくてな、この車の開発陣は、後で見せる加速の速さを生かして、 黄色信号は全部突破して、テスト走行を完了したのかそのレベルでブレーキが効かない。止まれない。ブレーキパッドのまざを見直すだけでいいんだ。これは直してくれよ、ロンデさん。ワンペダルドライブによる完全停止の際の、カックンを抑えたいのはわかる。でも、止まらないぞこれ。ステアリングヒーターがちょっと熱すぎたので切りました。 使いこなせれば便利ですね。さてそろそろ、動力性能的な話をしていきましょうか。EV というのは、モーターの大トルクを生かした、瞬間ワープのような加速と、低重心ゆえの安定性が強みになっているはず。ちょうど右コーナー来ましたね。うんこれっぽっちも低重心っていう感じはしないぞ。むしろ車高が上がってる点でダメですね、これ。 高速道路でハンドルを揺さぶってみたら、アホみたいにロールしまくって、そのまま倒壊するかと思った。ハリアーの方が、急旋回時の安定性としてはマシでしょう。EV は低重心だってさっき言ったけど、どこがこれがセダンなら、旋回中の動きもブレーキングも、もっと良かったと思うと残念だな。 せっかくというか、数少ないコーナーだし、ある程度は攻めてみましょう。なんか曲がっていかないフィーリングを、ターンイン時の荷重移動で打ち消すように、うん、ゆったり動かしていけば、そこそこ走れますね。まあで VVSUV だからか、そういう車としては作られてないな。立ち上がり加速は早いけど、重いんですよね。重さがネックになって、加速力もしょぼくなってるのがわかる。旋回中にアクセルを入れても、 グランツーリスモのベイロンみたいにアウトに押し出されたりはしないっすね。でもこの車重と高重心はハイグリップタイヤと大トルクの組み合わせでもごまかせてないぞ。要するに車格を考えて買おうってことだな。そうだ言ってなかった。乗り心地は結構硬いんですよね。クラウンクロスオーバーは本当に乗り心地良かったんですが、ベンツもヒュンダイも硬いんだよな。乗り心地が悪いっていうほどじゃないんだけど、ガツンって衝撃が入ってくる。 プリウスの方がマシ重さがあると段差を超えた際にも大きな快適性を出せるはずなのにスポーツ性能が高いわけでもないはずなんだがなんでこうなったんだ窓を開けると外の世界の騒がしさに驚くレベルで静粛性は高いちょっと聞いてみてくださいよあからさまにうるさくなったよね走行風の影響はあるけど停止時の静粛性は高いと言えます 少なくとも、ドアやパワーウィンドウの開け閉めで、明確に騒音レベルの違いを実感できるぞ。さてちょっと、ウィンカーを出した後の、メーター内部の動作を見てみてください。今カメラ映像が出ましたよねこれヒュンダイでは定番なんですが、頼もしい四角アシストですね。また交差点内車線シフトだ。 どこに行けばいいのかわからなくて混乱するんだよねプリウスのハンドリングの良さに慣れてるとこの接続感のなさはなんだよと思う上屋がついてこないっていうのかな SUV ってとことん攻めるような車じゃないですね BMW やポルシェアルファロメオがどこまでやってくるんだろうなそして他の車が 隣に来たという場面、ミラーの中にとどまらず、メーターの内部も光って、当たり前のように存在を教えてくれます。さりげなくフルアシストで、本当に心強いですね。何回 か, かついセダンいるなぁ、順代で喧嘩売りたくないなぁ。ここから先は、怒ったこと順で動画を進めていこうと思いますが、やっぱり周りの目というか、見られそうということが気になってストレス。これが GTR なら、相応に努力したんだし、好きな車に乗ってるんだから、仕方ないやとなるけど、 韓国のクソヒュンダイともなれば話は別でしょうやっぱりここに来るんだよな。インターネットでどうのこうの言ってる人たちは、IQ も低いし否定しかしないしで、どうしようもない人種だからどうでもいいんだけど、現実世界でこのヒュンダイのエンブレムつけた、ヒュンダイの車の中にいるとね、やっぱ怖いよ。なんであんな目立つところに。 トヨタとホンダをパクって2で割ったみたいな昔ながらの印象最悪なエンブレム貼るんだろうな私は車好きとして素直に評価するけど近代であることがこの車のイメージと日本での価値をほぼ無にしていることは事実車内空間としてはいいんだよ運転しててもいいんだよいい車なんだよ日産アリアにも普通に負けてないと思うよでも近代であることこれだけが何をどうやってもダメなんだよ 今左にスーパー貯めてあったな。私は現実から目をそらしたいです。こんなにもよくできた車なのに、ひどいよ、かわいそうじゃないか。まあね、そんなのはね、人口1億しかいないような島国で買って乗る時の話でしかないんだけどね。私は市場を終えて、むしろ欲しいと思ったくらい、なんやかんや、アイオニック5は良かったですよ。今でも運転していた時の好感が体の中には残っています。普通にいい車だと思いますよ。ちょっと踏んでみる。 ゲージを見た限りでは、半分しか踏んでないのに、思わず声が出てしまいました。急ハンドルを入れるとふらつくけど、直線加速は普通に怖さもないので、ここから先、ちょっと遊びます。100% スタートから、ちょっとだけ走って急速充電に行くからな、減らしておかないとな。遅いバ板に詰まって煽られたけど、しっかり映り込んでましたわ。 関西人こんにちはしね。大阪へようこそ。アラウンドビューモニターの項目、こんな機能もあるのか。事実陳列罪というか、アイオニック後には韓国であることの願わなかったけど、日本の深夜帯の運転はゴミですね。私自身、日本社会で嫌な思いをしながら育った割に、韓国のあれこれに対しては、ネットを話し半分に見ていた程度なので、偏見は少ない方だと思います。でもね、私が良くてもね、この良さがわかる、ごくごく少数の、まともで聡明で、 頭脳明名席で IQ が高くて新しいものを拒絶しない人でもねいやーありえないっすな私は日本生まれ日本育ちの人の中では人目を気にしない方だと思ってるんだけどそれでも嫌だよむっちゃ気になるよだってここに来るまでに韓国の車を日本で運転するっていうのが嫌で3回くらい取材を見送ってるもん遠くに行くのが面倒いっていうのがメインだけどそしてまた黄色信号ブレイキングあと7名 停止中に隣に車が来ると、ジロジロ見られてそうで、気になって落ち着かない。なんか怒ったら嫌だからさ、気にしないふりをしていたんだ。リアにカーシェアですよ、ステッカー貼ってあるし、はナンバーだし、レンタカーだってわかると思うけど、都心部の人でごった返した交差点を、近代で左折待ちするのはやだ。YouTube のコメント欄に、こんな車乗ってるのは韓国人しかいないって書いてるような、そんな人にジロジロ見られるのはやだ。うん、積んでるよね。 キムチが美味しいって思ってるのと、ネット差別がひどいって思ってるのと、映像作品と YouTube チャンネルが、いくつか好きってだけじゃ、限界あるよね。日本人の差別体質を、買って改善しようとかこれっぽっちも思わないし、これ買う人はすごいね。買ったこと自体が賞賛もの。さて一度くらいは、アクセル回度 100% を試しましょうか。対向車線側の横断車まで確認しました。慎重に参りましょう。 かなり鋭い加速ですね。これは EV 推進派がニヤける。アホな車作りしてるよな。 航続距離のために重くなるボディをモータートルクとハイグリップタイヤでごまかしてさ製造時のコストや車重ゆえのタイヤ摩耗とそもそもの電費性能悪化だってあるのにみんなして何をしようとしてるんだかアホみたいですよねみんなしてお互いを罵りまくってネットニュースというソースを生活習慣病のようにスマホにかけるところでヒュンダイは自然の音を流せるってご存知信号待ち中にナビシステムを見てたらですね だこの機能何パターンかある心理学的にも効果あるナショナルメロディーをプレイできるんですよ個人的にはこの機能むっちゃくっちゃいいと思いますなんか後ろから早いのが来たので賢い私はアクセルを緩めるカメラまで開いて出待ち もうミラーの動きからわかるんだよね。さっきから大阪人、事実陳列が好きだなぁ。近代はこんなに大人になったのに、日本の運転はベトナムレベルですね。ジレっと急加速して追いかけようとすんな。私は障害児として生まされて、日本社会で散々苦しみながら育ってきたので、愛国心もクソもないんですよ。そしてこの事実陳列罪の往復ビンタを前に、高低差の比較を行っただけで、 コメント欄で左翼認定してくる人が出る。数ヶ月前、右翼認定してくる人も来たよな。どっちにも認定されてんのマジッさ。さてですね、もともとですね、燃える ダイ EV をトヨタディーラーで充電してみた、というタイトルで動画にするつもりだったんですよ。そういう界隈の頭が弱い人をつって、事実で打ちのめしながら、再生回数を稼ごうという魂胆です。通り過ぎてたわ。というわけで EV の静粛性を活かしつつ、小回りテストも兼ねて、わざわざ狭いところに来ました。アラウンドビューモニターがあっても、物理的なサイズがなくなるわけじゃない。この一時停止からの左折、いけるかあ、これを持ってた以上にきついぞ。あれ無理じゃねこれ。 無理だわ、サクッと行けるような距離で、24時間茶でデモが空いてるトヨタディーラーが、ここにしかなかったんですよね。段差をちょっと乗り越えつつ、見るから西流木っぽいところを借りつつ、通していただかないと最悪積む、ふぅ、これ出てこられないリスクあったぞ、迂かだった。物理的なサイズはでかいのに、運転がしやすいからと過信しすぎた。この右側にあるはずなんだけど、急速充電は24時間営業のはずなんだけど、 うん、開いてないっすね。ちょっと行ったところにベンツディーラーがあるので、そこに切り替えましょうか。はい、到着です。最初は頭から突っ込んだのですが、見るからにケーブルの長さ足りないのと、はみ出てる感がやだったので、やり直します。うーん、こういう U ターンとか、狭いエリアでの取り回しは、プリウスに慣れてる身には窮屈だな。これがテスラなら、日本各地に、8台くらい同時充電できる、超急速の専用充電器が点在してるんだぞ。それがその他メーカーたちはどうだ 他人が気づいたインフラに、ただ乗りしようとしてないか公式ホームページに、全国の茶でデモに対応って書いたりしてね。EV オーナーじゃないからなんとも言えんが、茶でデモは当てにならんぞ。高速道路は先客いるし、普通に閉まってたり故障してたりするし。ダメだ、何回ー出る。差し込みが甘いみたいです。異常にケーブル重いし、毎回カードを取り出してピットする必要があるし、もっとなんとかならないんですかね。まあ充電については、何も起こりませんよ。 燃え上がるとかネットのデタラメだろ少数の事例を本気で信じるとか学校25年とか通って何学んだの ?EV は自動車の常識を根底から覆す革命的な乗り物だ出遅れているのが残念でならない肝心のバッテリー管理や安全においても別に中国が悪かったりしないですからねまあでも変化に適応できなかったものが淘汰されてしまうのは恐竜時代からの世の常ですからねこの実力ならば近代も中国 EV も 放っといても勝手に評価されていくことでしょう最後に高速道路で全開加速を決めましょうか ETC2.0 ちょっとうるさいが道路状況案内が豊富だな先行車にはちゃんと距離を取った右後ろにも問題はない路面も異常は見受けられないさあアイオニック5よ実力見せてくれよ通行できます うーん、タイヤと路面が粘着しないというか、ちょっと足元がガタつくかなー。 最後に、カタログの付属品写真でも見ましょうか。なんというか、各国の EV たちは、移動手段としての車の常識を、根底から覆しにかかっていますね。車内空間や、人生を共にする相棒としての、遊び心に溢れた小物類。移動する大容量蓄電池としての、出先でのエネルギー供給機能。私は EV 買うかわからんけど、頭固く否定したりせずに、成長を見守っていきたいですな。うーん小回り辛い。 そして、寝てるのはホームレスの方のようです。寝袋の配給は、最低限行き届いてそうですね。3年くらい前は、あそこで寝てる人たちと、同じような環境で暮らしてたもんなぁ。当初になって指先足先が痛くなるような寒さの中でも、この EV は暑いくらい暖かいんですよ。高続距離知らんけど、エンジンを、エアコンのコンプレッサーの騒音を、ぶ お, おーって撒き散らさないので、EV は車中泊ベースに最適ですな。いやぁ、面白い体験ができました。 これは普通に世界で勝負できるよ。なんというか、ダ代社は、高い金を払って、優秀な技術者を。 世界中から集めたんじゃないかなぁ。そうやって積み重ねた過去数十年が、影にあるんじゃないかな。こんな日本で韓国の賞賛とか、しづらいところがあるけど、なんつったって私は、他人の価値観は脇に置いて、車そのものを愛していますから、ここの入り口狭いんだよな。最後の憂鬱です。BYD のドルフィンだっけやっぱ日本のカーライフは、コンパクト車と趣味車の2台持ちが最強だろ。通勤用に、 テスラのモデル3とか持ってる人がいて羨ましい。山間部の国道とか、家までの往復だから、高速距離道でもよくてガンガンに踏んでる。通勤 EV がたまにいるんですよ。早いんですよ。私も PHV 持ってるからわかるけど、家で勝手に満タンになるから、ガソスタ行かなくていい。楽なんですよ。各国の EV が進化していく中で、足元では YouTube のコメ欄の低人とか、投稿する前から憂鬱だぜ。まあまあ、いい運転体験だったよ。ありがとうございました。